はい、えー、徳島市の慢性腰つ専門辻生体院長辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、あの、土曜日ということで、えっ、ー、と、ダイエットですね、ダイエットトレーニング、えー、ダイエットで、え簡単にできるですね、こうトレーニングについてお伝えしていきたいと思います。えー、後で実践やっていきます。で、今回はですね、ちょっと簡単に書いたんですけども、 こんな感じですね。ダイエット簡単トレーニングメニューと、初心者女性の方でも簡単にできる、背中の痛み、腰痛予防、腹横筋、腹直筋の強化、姿勢、バランスの改善、30日間ですね。 まずすごく簡単でできますので、20秒ぐらいから始めていただいて、大体ですね、30秒とか1分とか2分とか、徐々に徐々にですね、この30日間の間に伸ばしていけるようなですね、特に無理する必要はなくてですね、毎朝とかですね、やっていたことによって効果が出てきます。で特に女性の方であれば、くびれですね、この腹直筋と腹横筋っていう部分がしっかり鍛えることができますので、実際にですね、 あのやっていただいて、そのくびれを作りたい、えー、食事と合わせてトレーニングを簡単にご自宅で行いたい場合に、えー、今回のです、ね、トレーニングをやってみてください。えー、今回はです、ね、プランクっていうです、ね、すごく、まあえー、ベーシックなものになります、プランクですね。で、フルプランクっていうのと、エルボープランクっていうのがあるんですけども、今回はフルプランクからお伝えしていきたいと思います、フルプランクですね。では、実際にやっていきたいと思います。でまあ、姿勢ですねあの、まあ、こういうふういにま えー、とちょっと体勢がです、ね、ちょっと見にくいかもしれないんですけども足はです、ね、こう立てた状態ですねこういうふうに立てた状態でちょっと、えー、出てしまいますけどもこういう感じでたい肩幅ぐらいに開きます肩幅ぐらいで足をこういうふうに持ってきていただいてでお尻がです、ね、こういうふうに下がったりですねこういうふうに上がったりしないようにちょうど真ん中ぐらいですねこういう感じでで。 顔はですね、ちょっと斜め上を、まあ、斜め下ぐらいですね、斜め下ぐらいを向くように、こう上がったりです、ね、下がったりしないように、斜め前を、斜め下ですね、斜め下を向きます。で、このままですね、20秒キープすると。で、結構ですね、これだけでもつらいんですよね、この腹筋とか腹横筋っていうのは鍛えられます。で、これにしっかりですね、前に続けていくことによって、くびれができてきます。すごく簡単なんですけども、意外としんどいっていうですね、これ意外としんどいんです。 でこの状態ですねこうならないようにこうならないようにです、ね、この状態でキープこの状態でキープしてもらいます結構ですね腹筋がプルプルプルプルしてくると思うんですプルプルプルプルこういう感じですねでこれをですねこう毎日続けていただくことによって、えー、代謝も上がりますし腹筋腹横筋のトレーニングになりますで 簡単に次そのままできるのがエルボープランクですね。エルボープランク。今度は手をこう持ってたのが、今度肘になります。肘。今度は肘ですね。このままこういう風にですね、ついていただいて、足は一緒です。足はですね、こんな感じになってます。こんな感じですね。で、このままですね、肘をついていただいて、まあ、ハの字みたいな感じですね。ハの字みたいに、だいたい肩幅ぐらいで、 ハの字にしていただいて、足をまたですね。で、このままの状態で、下に下がったりですね、上に上がったりしないように、ちょうどまっすぐの状態を意識していただいて、まあ、鏡で見ていただくのがいいですね。鏡で見ていただく。で、このまま、顔は真下を向かず、真上を向かず、斜め下ぐらい、斜め下ぐらいを向いて、このまま20秒までですね、キープをしていただくと。で、20秒キープしていただいて、徐々に徐々に30秒であったりとか、 えー、1分2分っていう風にですね、こう伸ばしていただくことによって、えー、首で効果、えー、代謝アップ、えー、姿勢改善、えー、っていう風になっていきますので、えー、ぜひですね、参考にしていただければと思います。えー、結構ですね、これ疲れるんですね。<笑>ま、もしですね、腰が痛い方とかはですね、あの、肩が痛い方っていうのはちょっと注視していただいて、しっかりダイエット目的、 えー、もしくは腰痛予防、肺、肺物の予防ですね。えー、をしていきたい方は、これを毎日続けてみてください。えー、動画をご覧いただき、ありがとうございました。